あ、どれがいい た, 裏返った はい OK、ーはい、い, いよ、いオッケーよ一回さ、自分でちたていうあママあるおー怖いですかあ 確実にいいいいいや、やこれれればい犬たちがしてちちちょっ、っそれはおかしいかなんさあら<笑>頑張れカンタカンタ笑 顔, がない<笑>笑顔を忘れずに。 <笑>こんちはじゃ あ, こんちはじゃあ私次行きまーす。 やったねよよっお頑張<笑>、まあ、っ, <シーン><笑>ってそとあとちょっとよ。 ナイス こちゃんジンわり腰にきてるよ。ちょっと腰がね心配。<笑>明日とかいよ次。今こんなんです。ゆらゆら。洋、え、子、ー、が遠い。次やばいやばい。次やばいよ。本当やな。もうこんな走りお、ナイス。 あま、OK、やったカン タ, 落ちていくカンタこれがんったら次さあのちょっと休憩エリアやから。 次のやつ次のやつ次のやつ手に取るんやよし足をそうそうそうそうやってかけた OK ケー。れ頑張れ頑張 れ, 頑張れナイスカンタいいよいいよいいよカンタ最悪手放しても落ちんで大丈夫やで オッケー母ちゃんここで何分くらいかかったここね、結構かかった頑張りだ。で足離してみしもう、あとお母さん手伝ってるからよるよし足ここ伸ばせ、<笑>こっち伸ばせる足をまずさ、1、2足オッケーオッケー、OK、これ絶対無しで今、今い出 切<笑><笑>て早くない<笑> 今金曜日、配信中はいおいでー<り><笑><笑><笑><あ><笑><うわ><笑>ナイス あい、ねね、イエーイそうだった。 いい よ, いいよ、うん、一回休憩してから一緒よ、えー、え、さ、最後手離してるん、気持ちかった。パ<笑>ンタラー、えー、パーセーブミッション。シマモンを探せ、ヒント。ハーネスエッチの近く。シマモンの背中に、あ、多分さっき足骨折ってる。どうか、どもうやる。え、だって、水分補給しようい行きたい、ね。だって、だって、私信じられないぐらい喉カラカラよ。 あ、これかしまうおい風が気持ちい い, 気持ち い, い いいいい、うん、<笑>番んんいいかかかーすて、よしけけ番、番あ、あやななととととキキッッペペがががじじゃゃんんんんカカででののううりりらをトトるったワンハム家族。えー エマイエー<笑>、はい、ー<笑> イ, イ, イーーー、えー、ゴールです。 いいいいアハハハハ いや、早いね。はい。これでもな、やっぱこれ。前回ロープじゃないんかい。<笑>最後は、はいはい、最後はちょっと頑張ってもらって、で、今おならした。オッケー、はいはい、<笑>お疲れ。 ちょ っ, イどッれもなったことちょっとちょっと。 高いい位置に足ををたたらいけるい俺 の, 俺の手を掴めおし で, <笑><笑> で, で, できワンハムかぞ あ、外してから他のとこでは遊ぶよ。 がういうあ、めじゃあもう一回。最初じゃあ最初はい カタ 1, 1, 1, 1, 1,、うん、1番でいいのううんん、OK、他の人から見ら見れるでいや、誰<笑> 取ったよ<笑> 最後までご視聴ありがとうございますこのチャンネルでは我が家の日常や出来事をのんびり配信しております動画を見て皆さんが少しでもリラックスして楽しんでいただければ幸いですまた動画良かったよと思っていただけましたら評価やコメントチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです一気に暖かくなりましたが寒暖差や花粉も飛んでいますね 皆さんお体に気をつけてお過ごしくださいではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ